日常運動の食うた日ようこそ、とさに本日読む時間ででは、ごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、メイン会、チョコラビービローヤルツを飲みたいと思います。以前はフルーツの味わいでフレーバータイプだったんですが、これは、そういうのはないタイプです。なので、どんな味わいになるか楽しみに、そう、ですみが。飲みますね。 ちょっとえぐみがあるようなそんな感じのドリンクでしたねなのでおいでやすいようにもちょっと利用とか健康とかそういうのを気にする方向けのチョコラビビだと思いましたなので好みが分かりそうな味ということでこちらのペースをさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです お楽しみいただけましたら、おしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の天国でお会いしましょう。